兄ちゃんの投げ方を見せてやるからなよーく見たらよよ い, いえー、っとたしかこうやってよ い, い、うん、うるさいなこれだいいなおっなにちゃんと練習してるよシロボンなにマイティがはっマイティがゆっくりふめいに。

<笑>待ってシロボン<笑>シロボンどこへ行く あ, あ

よかった。

「水分は燃えるがからい」

マッキーキュさんバーニングファイヤー

こっからまっすぐ北に行けば宇宙ステーションがあるそこでレンタカー屋をやってるギースにそれを渡せ身の回りの門を揃えてくれるはずだありがとうミスティいいから早く行けじゃあ

ボンバーゼロの正体はマックスじゃったんかあいつまだ一とったんかいそういえばちゃんとやっつけたか確認しなかったボングどうすんねやこのままほっといても え, えんかいなそれは大丈夫な気がする え, え僕の名はマックスゼロがあの僕の名はあのマックスだって言うのかあミスティ

それはどういう意味だ、シャウト。えあ、その、なんとなく。あ, あなんとなくうん。なんとなくなんだけど、前と雰囲気が違ってたわ。ダメだよああ<笑>シロボンダメだマックスは兄ちゃんを殺した悪い奴なんだ僕は絶対許さないシロボン許さない

許さないんだ。シラボン。え、う、え、ん、そうか。それで、やはりマックスの破壊された後はなかったということか。わかった、ありがとう。さて、どうするかな。絶対許さないんだ。

今日は、ドクターガスケッツの研究所にお邪魔しておりますガスケッツ<笑>博士はこの度、宇宙に一つしかない超小型ワープ装置を発明されたそうですか。これは一体どういうものなんですかガスケッツこれですえこんなに小さいんですかセットッセットえ

どんなものでも簡単にワープさせることができるのです。助けてーどうせなら絶対にワープさせてほしかったアーノルドでしたふ、うん。すね、ムジオちゃんえ。あれがあればどこでも好きなところにすぐ行くことができるのよ。まあまあ、僕がいつでも u o で連れていくって言ってるじゃないかい。まあ、何もバカね、ムジオちゃん。

別に UFO がなくてもここからすぐ行きたいところに行けるのよ。そうすれば、無情ちゃんも宇宙に一つしかないものを手に入れやすいじゃない。ああそうかああ<笑>だ<笑>そうかこれなら絶対といえども手も足も出ないああ、そうよ、無情ちゃん。ありがとう、ママ

さっそく宇宙に一つくらい超小型ワープ装置を奪いに行くぜ頑張って無情ちゃん。というわけでヒゲヒゲ団が超小型ワープ装置を狙ってくるのは間違いない先手テウッテしらが警護に当たる了解それにしても博士があのドクターガスケッツと知り合いだったなんてね。

はわしの助手をしとったんじゃ。なんじゃなんじゃ。ドクターガスケッツは百年に一人の天才と言われてるもん。そんなすごい人が博士の弟子やったなんて信じられるかい。ぐうわあ。前も嘘ついたし。もう騙されないわよ。あーもう本当じゃよ。もうみんな信じてくれ。ガスケッツ。ご無沙汰してます。あい先生。うんま

しばらくじゃんのうこのじいさん、どこまでがほんまで嘘かさっぱりわからんわ。そんでもってこいつらがジェッターズ。あはじめまして宇宙にひつしかない大事なものを守り続けて70年ジェッターズがやってまいりましたーあのさ、ほんはできてから何年なの え, え、で、何年なのよそりゃ秘密じゃ

よしバカな無情の手に渡る前にこちらのものにしておかねばヘヘ<笑>まぬけなガスケッツこの時を待っていましたよ私のために素晴らしい発明をしてくれて。

ましたか。ヘカード様、ここは。ヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘまヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘ

遠慮なく召し上がってください。あの、でも私たち…ワイらは飯食いに来たわけやないで。宇宙に一つしかないやな。ロボットハムもありますよ。なんやっそれを早いわ。はい、どこや。じゃあ、わしはガスケッツと積もる話があるから。えガスケッツ失礼。あ、博士

あのアンドロイドを修理したよ聞きたいことがあるあいつの頭脳は機械だったかそれとも機械だったよ<笑>そうかしかしあれはすごい機械じゃった制御装置にバイオボムが使われとってなバイオボムバイオテクノロジーでクズのボムエレメントを人工培養して拳台の大きさにしたものじゃ

あんなもん宇宙保安局の連中ぐらいしか使えんどうやって手に入れたんじゃろう<笑>しかしミスティもバカなもん拾っちまったよさっさと捨てちまわないと命がいくつあっても足りない<笑><笑>

て<笑>ののけじゃ今は人らやっぱりやつの仕業らしいな。

わかったすぐにこっちへ合流してくれんかよろしくたのも相変わらず悪だく国ですかうるさいわいそれより宇宙に一つしかない超小型ワープ装置のことじゃわかってますもう準備は整ってますさすがわしの一番弟子助け

ゲゲんだやュュよし行くぞ

どこかにワッフ手になかいンワンバーシュードュ、えーえー

3対1じゃどうやったって勝てないよね。<どっ>

しまった<笑>恋だサンキューフレンド

でしたなぁ、はあ、マックスが現れたと聞いてもしやと思ったがちょっと心配しすぎたかなぁ、えー、<音声>ああどないすんねんこれ皆さんお怪我はありませんか、えー、あれは壊れちゃったか<音声>すみません宇宙に一つしかない超小型ワープ装置を守ることができませんでしたガスケッツ

いいんですよ。気にしないでください。ごめんなさい本当にいいんですって。なぜならそれは偽物なんですから。えア、ー、本物はこの中です。

敵を欺くにはまず味方からというわけじゃおい、博士、知ってたんですかすみませんでした、悪く思わないでくださいあ、いいえ、そんなお願いがあるのですえ宇宙に一つしかない超小型ワープ装置をジェッターズで使ってほしいのですえ<笑> え, えっとんこれは一つ間違えばいくらでも悪いことに使えます

今回のようなことが二度と起こらないとも限りません。ですが、あなた方に任せれば安心です。受け取ってもらえますかそういうわけじゃ、せっかくだからいただいておきなさい。博士、最初からそのつもりだったんでしょああ、わかったっっ。さあ、これが本物です。

おいガケッツどうしました？ジャッジッチャー。な<笑>マックス。一足遅かったな。やっぱり嘘ついてたんだな。<笑>はあ、シルバン。<笑>何を言っているんだ。<笑>宇宙に一つしかない超小型ワープ装置。

確かにいただいた。やっぱりお前はマックスなんだな。二段の形。バーニングファイヤー、ボーム。ダメ。こんなところでボムを撃ったら全部吹っ飛んじゃうわ。わアホだな。チームは壊せたんかい。一人じゃ無理だボング。なあ。まさか金庫が破られるとは。うん。マックスがこれほどとは予想外だった。

ハイパープラズマボム

なんとか間に合ったようだな。<咳><咳><咳>メカード。何をしているのです。邪魔が入りました。え、まあ、情けない。あれはまだ完成していません。何者かが我々をおびき寄せるために罠を張ったようです。ですね。

無情たちに奪われた場合の作戦を実行しておきましたいつでも作動しますふんまいいでしょ、はあ、やはりメーカードの仕業か先生うん予想したとおりマックスはメーカードの手下じゃったわしもおかつじゃったマックスを完全に破壊したことを確認しなかった

だだが、それはメカー と, とて一緒だったのじゃろ。なぜならマックスはミスティのところにいたのじゃからなメーカードをおびき寄せるための罠はうまくいきましたね先生しかしなぜやつはワープ装置を狙ったんですか今はまだ話せんしかしやつが本格的に動き出したのはわかったガスケッツところでそのワープ装置はいつ完成するあとひともあればわかった

それまで気をつけてくれよ。はい。やっぱりマックスだったんだ。おシラボン。マックスシラボン。

今度はメカードの仲間だったなんてさあ次回は今まで何かと単独行動が多かったバーディー実はヒゲヒゲ団のことをいろいろ調べてたんだって一体ドクター・メカードは何を企んでいるの第39話「疑惑の健康診断」近所の橋から宇宙の果てまで参上しますジェッターズ